ちちちちちっっっゃゃい<笑>ちっちゃいでなやでちょっと、うん、あれあれはいあれいい、うんはいははは一っで、71。こうやってや .4 30キロでは い, よいし、はい、おへそーあーやー<笑><笑>忙しいやいや<笑>、はいやいやいやいやいや。 な, んかそうですなさそうなのとあとちょっとお、はい、と あ れ, れあれあああ、れうん<音>メスっぽいえやないよな。<音> はい。いいオッケー、とりあえず。ガ<笑><笑><笑>ガーーールル。や、<笑><笑>はい<笑><笑> もうちょっとと体重計へそもなんかなくなっている。 うん。終わりやでも う, うーん<笑> <clears throat> やっぱ初戦3週間つきあえたらいいかって感じだから。うん <笑><笑>そん な, <笑>そんなこと下にさ5週間ぐらいにさ<笑>うってなってこられたらまらんやん。 んんんんんと、お母さっって分かっててんかなもかね な, なな違ういうだ間えいうのそういくけよどんだけ写真撮ったりされてんねやろ。いいね<笑> いやありがとうございます。